ちょっと待いい<で> <guys> <笑> 痛<笑>、ねね、いね痛いね効率が悪くなってるからあの骨盤が痛くなるやつですあああああああああああああああああああ痛い<笑>でもほらちょっとましになってくるら分かります <笑>よいしょ。よいしょ、はいは反対側いしょよいしょあごめんいしょ うん<笑><笑><笑><笑> で<笑><痛い笑>ですす大丈夫ですはいで、うん、は下向どうい、どうぞ。